うなんはいや。 今日は今日はお父ちゃ心配、はい、したーあれえこれをでて何が、はいはい、<笑><笑>あいんですか ああちょっと怖かったでしょランくんでもいいもんってかれてるはいまた怒ったはい、ま、た起こたはい大丈夫だよただ朝のシャアはこの通り。 ははははい、はいいいいい今ご飯あげるねこ、はいはい、この怖い顔大丈夫だよおういおだわらど何どういうこととみたいなこと料理上や小伊勢や果たして小田原丼とは はい、い大丈夫開いてるけど何もしないよ食べるとこ取れてない。 怒った今かじゃははい、い、大丈夫いー、はい、い痛いねー はい、どうぞはいどうぞ ほんと上手に食べるような。 すい早いね。無理かな、これは。ちっちゃいけど。はい。え<笑>、出した。ほら、ここにあるんだよ。ちっちゃすぎてわかんないか。 Hey,、okay. what's sort of up, Hammer?